始める山今回は山頂からの田園風景がまあきれいな荒平山のご紹介です。 えー、脇山からの登山口はですね、えー、登山口のすぐ近くに水場があってですねすごく楽しい山です。 コーヒーだけなんで500リットルぐらいですかね、500ミリリットルぐらいですかね。荒平山は、福岡ではメジャーな、えー、油山の西隣にある山で、標高は394メートル、えー、昔、お城があったようです。何取ったのさくらんぼみたのんみい な, なん はい、えー、福岡無名山301っていう方にもエントリーされている。えー、人も少ない、マイナーな穴場の山ですね。ここ は, いはい、えっ、ー、と、分岐です、えー。このまま登っていけば、予算中ですね。こっちが電波塔で、こっちらの二の丸になります。山頂目指したいと思います。 はい山 頂, ー山頂っっママ、はい、えっ、ー、と荒平山の山頂です。 えも、ー、ともとはちょっとお城の跡ですね、えー、と, ちょっと後ろを見ると、まあ、お城のね、跡のえっ、ー、と、史跡があります、えー、と、眺望はね、この南側のね、脇山の木の間からのぞく、まあ、田んぼ畑の景色がね、最高です。はい 山頂時々ねこう温度計ある時あります、えー、と今ね気温が22度もう最高ですねもうエアコンいらないです。 バニューのブルーノードスポット部を使いたいいたと思いますあの燃費が計算したら、えっと、1回の湯沸かし11円でできるんでガスより安いっていうのがいいですねえー、っとこういうところでやるときはここでやるときはちょっと小枝1個挟んであげたらですねせっかく作ってるテーブルとか傷つけなくていいですね あともメルカリで買った激安風貌、えー、と900円ぐらいでしたチタンなんで丈夫です軽いえっ、ー、とさっきちょっと沢で組んできたプラティパスの水大体500ミリリットルぐらいですねえーですねはい、えー、とこのろ過装置つけて念のためねちょっとろ過して コーヒーのお湯にしたいと思います。じゃあちょっとアルコールセットします。と, とまずっとこのプレフィーティングパネルこの溝に。 でこれがちょうど 15cc。 じゃあ風貌を重ねます気をつけますね あいい<笑>ちょっと青いんでね昼間よく見えないんですけど一応燃えてます、うん、っておきます大体6分ぐらい待ちますね もう消えてるよね、うん、もう消えただけ足しても大丈夫行くよ横あれ下に落ちちゃってる、うん、気圧するけど大丈夫で、これに移し替えてもう置いちゃうよしし下に置いたっきらもいるよ コーヒーを入れます。